こんなコメントをいただきました。1970年代、小学校の道徳の時間に童話問題を考える時間がありました。先生から出された宿題は、親に童話地区の方と結婚することになったらどうするという質問をしろということでした。なんという宿題だったのか。童話問題を考えるどころか差別意識を植え付けるような教育ですよね。ちなみにうちの親も差別的な返事が返ってきたのを覚えています。なるほど。 ちなみにこのチャンネルの登録者は50歳歳代代とかのののねね結構高齢の男の人が多いんですよ、ね、だからね先生からこういう宿題を課されるというよりも親の方のの方立場の人が多いと思うんですよねじゃあ親の立場になってねこんな質問されたらどうするんだというのについて答えてみるとですねまあ結論としてはまずはその童話地区っていうのは具体的にどこだっていうのをね聞くことですね。 まずそれを知ることです、まあできればその童話地区の範囲であの墓地がどこにあるかとかね特徴的な名字が何かとかね、まあ、宗派とかねあとはあのお寺がどこかとかそういうことをやっぱりね、えー、逆にこっちから問い返したいですよね。あの童話地区って って言ってもね、その一口にね、言っても、ね、いろいろあるわけです。このチャンネル見てる方ならわかると思いますよね。あの未指定地区もあるわけだしね。で、童話地区って言っても、本当にあの顔面入れ墨系のところもあれば、そのまあ形だけ事業をやったっていうところもあるし。まあ一応童話地区指定はされてるみたいなんだけども、実際はなんかね、集会所っぽいものがポツンとあるだけとか、そういうところもあるわけで。 ただ童話地区の方と結婚することになったらっていうだけでねそもそも判断できないんですよねで、それにやっぱりこのチャンネルの視聴者の興味といえばやっぱその部落はどこかっていうことなんですズバリねだからまずそこを解決しないと何も始まらないわけですだからやっぱ結論としてはその童話地区はどこなんだとねねほりはほり聞くとで、せっかくその童話地区の人と縁ができたんならじゃあその地区について知りたいじゃないですか でできれば田んぼしたいいじゃないですかだから最終的にはやっぱねもう何をするかどうするかって言ったらそれはもうその地区の探訪ですよね。ということで皆さんあの参考になりましたでしょうか